あと10秒ださっさに逃げよお前は先に行け我はこれぐらいをできるよ、うん、もう分かったよ残るんだよあなたと働くのは恋に存じましたで 落ち着けっつってんじゃん。爆弾のチナッツしたのまだけどエクアドル性って書いてある。爆弾がエクアドル時間でプログラムされたはずだ。その爆弾は時間減収じゃねえかよ。そうよ、エクアドル時間だからよ。時間がどれくらい残るのたぶんと15分かもしれないし、ちょっとかも、もっとかも。一切爆発しないかもな。だから我の仕事が大事。<音>